ススです本日も動画をご覧いただき徳島市の、えー、腰痛専門医として生院を経営させていただいているんですが、えー、同時にですねこのダイエットというのもやっておりまして、えー、なぜかというとやはりですねこの悩みとして健康でこうやはり太りすぎてしまっていたりとかやはり美容の問題ですね、えー、こういうふうになりたいんだけどもなかなかなれない。 えー、っていうところで、このダイエットの指導っていうのをさせていただく、まあ、トレーニングもですね、えー、させていただいてるんですが、えー、実際にですねあの、水っていうのがすごく大事なんですね、水。ね、なぜですね、この水分が大事なのか、えー、人の体の 60% は水、水分でできているんですね。 なのでそのでそ水分がです、ね、こうずーっとです、ね、同じまま、えー、入れ替わらずにです、ねえー、あり続けると、えー、洗濯をです、ね、こう洗った水をずっと使い続けているような感じになるんですね、えー、よくですねこの水をあまり喉が乾かないので水を取らなくてもいいという人がいらっしゃるんですけども実は人の体はうまくできていてもともとある水分を体の中で回し続けて使っているようなイメージなんですね。 なので、実はですね、この今ある水分っていうのは取り替えてあげないといけない。ただ抜くことはできないので、飲んで水をですね、それを体に十分こう吸収させて、古いものをどんどんどんどん出していくっていうことをやっていかないと、結局ですね、こういった、ここに書いてる体が重い、足がむくむとか、便通が悪い、尿の回数が少ない、冷え症、目、唇が乾く、肌ツヤが悪いと、えー、いったですね、この体調、まあ、 えー、体質がすごく悪くなってしまうで体質が悪いっていうことはですねおそらく代謝量も悪いのでこのダイエットをですねいくらやろうとしてもなかなか痩せないっていうことになってしまうんですね効果が出ない、えー、その効果をですね早く生み出すため、えー、実際にですねこの水をしっかり飲むことによってどういうことどういったメリットがあるのか、えー、こっちに書いてる通りですねこの代謝がまず上がるんですね代謝が上がる代謝が上がって体内の老廃物が体の外に出ていくと。 でデトックス効果というのが美肌、便秘、ダイエット効果がありますで血液循環がアップして、髭症、むくみ、だるさを改善え水を飲むということはですねいいことしかないんですよ。いいいいこととしかなななんんだけどもそんなに飲めないと えー、そんな水ばっかり飲めないという方がいらっしゃるので実際はですねその飲み方としてはまあちょびちょび飲んでいただいたりとかですねこの食事の時に飲むんじゃなくて食事前に飲んであげるとかいろいろ工夫することによって水1日に対して水分量をしっかりとっていただきたいんですね水ですねお茶とかコーヒーはだめです水です水でときればですねこの寒い時期とかではですね左右とかですね、まあ、常温の水が一番ベストですで量っていうのが人によってある程度変わってくるんですけども 最低限の量ですね、最低限の量、えー、っていうのがですね、ここの上に書いてるですね、この一日何キロかける三十ミリリットルですね、えー。例えばですね、私はまあ、だいたい七十キロぐらいあるんですね、で、女性の方でまあ、五十キロぐらいだと。ってなった場合はですね、五十かける三百ですね、ええー、五十かける三百の分、ええ、点リットルですね、なんで、一点五リットル。 1.5 リットルの水を最低限取らないといけないんです。1日にですね。で、これは最低限の量なので、大体ですね、2リットルから3リットルは飲む必要があります。そうしないと、このデトックス効果、代謝アップ、えー、血液循環っていうのは生まれないんですね。ちょっと、例えばこう短い 500ml でも最低、えー、少ない量だと、 この代謝量であったりとかデトックス効果血液循環アップっていうのは生まれないのでえ実際にですねダイエットしたいまあ痩せたいですねえっていう場合はしっかり水をですねこう最低限1 5 0キロであれば 1.5 リットルできれば 2, 2から3リットル飲む努力をしていただきたい最初はなかなか飲めないと思うんですけどもこれもですね慣れなんです、ね、実は慣れえ僕もですね3リットル4リットル飲むんですよでそうなることによってすごく体も実は軽くなるし冷え性であったりとかまあ 美肌とかですね効果ももちろんありますので、えー、あなたがですね今ダイエットなかなか痩せないと痩せたいけど痩せれないっていう場合にですね、えー、まずこの水をしっかり取る、えー、取って体内の老廃物を取り除いてあげるでデトックス効果血液循環をアップさせることによってちょっとしたトレーニングであったりとか、えー、食事を減らすにあってもこの水の飲み方、えー、水と水分量を取るっていうことを意識してもらうだけで効果が、えー、かなり変わってきますので、えー、ぜひですね実践して いいただければと思います、えー、それでは動画をご覧いただきありがとうございました。